皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月8日、ピタリ賞はこれで許してくれませんかこれが今回のピタリ賞ということになりませんかダメですかそうですかあと3ミリでした。でも、3ミリ違いは全然惜しくないんですよね。やはり、さっきのをピタリ賞にしてくれませんか 日替わり討伐の話ですが、皆さんはこういう討伐ってやりますか大昔はこういうのをやる人もたくさんいましたが、最近はめっきり少なくなったのではないでしょうか。今日ボスの日替わり討伐をやる人が95割という感じですかね。そもそも日替わり討伐をやってないという人も多い印象を受けます。でもここは、バドリー岩石地帯なのです。ごく稀に、ゴールドマンやゴールデントーテムが勝るマップなのです。 もしかしたらゴールドマンマックスだって出てくるかもしれないのですさすがにそれはないでしょうがフィールドの日替わり討伐をやっていると青宝箱が見つかったりもするのでたまには気分転換にやるのをおすすめしておきますというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました